本当にゆかりのある桶狭間の戦いを題材にかつて命を懸けて戦った英雄たちがこの現代に生まれ変わり今を自由に、未来にがち向かう姿をおとりで表現します不安と暗闇を吹き飛ばす魂の M をご覧くださいとコメントいただいておりますそしてミンティアさんは、ね、一人ずつメンバーカラーが決められておりまして普通で監査タイムもあれということでぜひ皆さんお気に入りのメンバーさん見つけていただき ええー、ビートインハイチ、アイティアと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ええー、久しぶりの、ええー、予告ですね。二十六三の開催、誠におめでとうございます。えビ、ー、ーティア、一度精一杯、皆様とお祭りを楽しんでいきたいと思います。今日一日、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。ビーティア、参ります。 Okay.